オシロスコープで波形を見る鉄道模型パワーユニットコントローラーご視聴ありがとうございますちもちもディースはい amazon でですねあのオシロスコープの安いやつをですね見つけまして で3800円ぐらい で, で売ってたんで買っちゃいましたで今までね鉄道模型のあの電気を送った時にどんな波形になるんだろうってすごいね気になってたんですよねでまずね、えー、このオシロスコープをゲットできたんであのー、ちょっとね波形を見てみたいと思いますで、えー、このね波形を見るのにねあのー、最初 VDIV っていうところであの電圧のね調整をしますあのー 縦方向がね、電圧で1マスが、まあ、0.5V になってますね、今ねで。最終的にはね、これ 12V までしか出ないパワーユニットなんで、まあ、1マス 2V にするのがちょうどいいですね。で、えー、電圧ができたら今度、セック、えー、ディブって書いてある方を調整していきます。で、これはね、今度横方向の軸の調整です。1マスが1秒ぐらい。 まあ、あとで、ね、0.5 秒にするんですけど、まあ、1秒とか 0.5 秒ぐらいが、ね、ちょうど綺麗に波形が出るあの秒になってます。1マスね1マスが1秒ね。はい、こんな感じであの調整をしていきます。波形が、ね、上と下に出てるのは、えー、と真ん中 の, あの左側の矢印のところが基準の0ボルトなんですね。で、えー、電車は右に走ったり左に走ったりするんでその時に、ね、プラス方向に電圧がかかって。 マイナス方向にねマイナス方向っていうのかなまあそんな風に電圧が電池の向きを変えるイメージですねだから、えっと、上の方に波形が出たり下の方に波形が出たりするんですね遅れて表示されるのはトリガーの設定ですじゃあ調整がね終わったところで早速トミックスのもうこれ30年前ぐらいのものなんですけどこれはねちょっと私は中古で買ってきました1000円で売ってたんでね まあこのぐらいの値段ならいいかなと思ってまあ昔使ってたやつはどっか行っちゃってよくわかんないですねはいまあ懐かしいですねこの緑のパワーユニットねこれで私あのちっちゃい時はこう遊んでましたの、ね、で波形が早速見えましたまあ結構こんな風に見えるんですね電圧がねこうやって綺麗に上に行ったり下に 行ったりねできますねでもあの、本当にねあの、トミックスのパワーユニットをちょっとダイヤル回しただけで、こんだけあの電圧が動くんですね。だから、突然パーッと走り始めちゃうんですよね。はい、だから、あの、<笑>いっぱい回したりすると、まあ結構早いんですけど、まあゆっくり走らせるのはちょっと難しいですよね、このパワーユニットはね。はい、こんな感じで波形が見れました。こおー、すごい。波形が見れてすげえ、すげえすげえ。<笑> 波形の見方なんですけど、あのー、1マスが2ボルトなんですよ。縦、縦の方向ね。上とか下の方に動くのが2ボルトだから、大体2ボルトから4ボルト、5ボルトぐらいに出て動いてますね。それで、また、パワーユニットのダイヤル戻すと、0ボルトに戻るっていう風に動いてます。はい。次はね、秋月電子の N ゲージ鉄道模型往復走行基板キットのね、電圧を見てみたいと思います。 これはね、なんか、運転開始ボタンを押すと1ボルト常にかかってますね。で、走らせてみます。そうするとね、えー、しばらくすると波形が見えます。で、えー、1マスが2ボルトなんで、2ボルト、4ボルトぐらいまで行って、で、えー、またダイヤルを戻すんで、0ボルトに近いところまで行きます。まあ、1ボルトなんですけど、な、なんだか知らないけど、この、まあ、あのー、なんだ この基板キット基板キットはなんか1ボルトを常にかかってるみたいですね。またあの左に走らせたんでね、また電圧がかかって2ボルト、4ボルト、5ボルトぐらいかかって、で、ダイヤルを戻したんで、またね、0ボルトに戻ると。でも、1ボルト常にかかってるんで、1ボルトに戻るっていう感じで動いてますね。で、えー、結構ギザギザが少ないんでね、ノイズがかなり乗ってないですね。かなり綺麗な波形が出てますね。 これはすごいゆっくり走らせるのにすごいいいコントローラーですね、はい、波形がね少し遅れて表示されるのはあのトリガーのタイミングが少し後ろにずれてるからなんですねじゃあ今度ねもまた元に戻してみるときに2個山ができるかどうかを確認してみましょう1回止めてまた走らせて止めてってやると2個山ができるはずですねで はい、こんな感じでね、えー、2V、4V、5V ぐらいまで行って止まって、また 2V、4V で止まってっていうふうにあの2個山ができましたね。ちゃんと、えー、オシロスコープが動いてるようですね。こんな感じで、あのー、動くんでね、すごくいいですね。で、えー、さっき、あのー、停止ボタンを押したんで、やっぱり停止ボタンを押すとね、0V に戻るみたいですね。これは何だろうな、多分 CDS のセンサーを動かすためなのかな。 はい。次はね、久しぶりの登場ですね。自作パワーユニットのラズベリーパイで作ったあのトランジスタのね、えー、モータードライバーですね。で、これはどうなんでしょうね。もうなんか使い方忘れちゃって、右と左 の, あのボリュームが何だったのか忘れちゃいました。これはどうでしょうね。これ結構ね、あのガタガタ動いてたんでと思って波形を見たら、やっぱりガタガタガタガタってすごいですね。やっぱりあの PWM コントローラーなんで、 波形があので 12V 出たり終わったり出たり終わったりを繰り返す波形になるはずだと思ったら案の定繰り返す波形になってましたね。で、えー、実際多分これ、えっ、ー、と、オシロスコープの方がサンプリングしてるんで、サンプリングをすると、 こんな風に 12V 部分が見えちゃってますね。ってことは、PWM の周期が多分ちょっと遅くて、サンプリングした時に取れちゃってるんですね、12V の方がね。で、もう少し周波数をじわじわと上げてみて、どうなるかですね。少しあのギザギザが減りましたよね。 もうちょっと、あれかな、周期を早めた方がいいのかもしれないですね。でも、あの波が結構今まで以上に荒いんで、はい、厳しいですね。なんとか直したいですね、はい。やっぱりね、秋月電子の、ね、N ゲージ鉄道模型往復走行基板キットっていうのが、やっぱり電圧の波形がすごい綺麗だったんでね、これをもう一度ね、確認してみたいと思います。まあ、結構滑らかに動きますよね。 この時の時波形がそろそろろ出るはずなんですね。ほらやっぱり綺麗に波形が出てますよねそれに波のギザギザも少ないしあの安定して動いてますねこれは素晴らしいコントローラーですねなんでこんなに綺麗に波形が出るのかはもしかしたらスイッチングレギュレーターのあれですかね安定化電源 ししてるるかからあの綺麗な波形が出るんでしょうかね多分、あの電子工作のあのすごい得意な方のコメントをお待ちしております。で、あのこれ結構綺麗に波形が出ましたね。うん、これであの結構楽しいですよね。このコントローラーでね、あの動かすとね、鉄道模型めっちゃ楽しいですね。これは良かった。<笑> はい。右の方にね、走らせてみました。やっぱり、これで2ボルト、4ボルト、4ボルトちょっと、5ボルトと4ボルトの間ぐらいまで行って、それでまたね、ダイヤルを、えーえー、っと、元にね、戻したんでね、1ボルトに戻ったっていう風になってますね。またね、走らせました。で、これは次、山を2回作るやつですね。で、山がちゃんと、1ボルトから始まって、2ボルト、4ボルト、5ボルト、 で ま, でまた元の1ボルトに戻って、2ボルト、4ボルト、で、また元の1ボルトに戻るっていう風にね、綺麗に波形が取れました。で、ストップを押すと、0ボルトにね、戻るっていう動きをするわけですね。これは綺麗に波形が取れて、あのこのオシロスコープ買ってよかったと思います。はい、これでね、3つのね、コントローラーの波形が見れました。よかったですよね。 ということでね185系の踊り子号を走らせてみたいと思います出発進行グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします ご視聴ありがとうございました。